あはい。えっと、オンラインのクラスによって、あ確かに日本語のコミュニケーションの能力が高めることができましたと言えます。えっと、オンラインクラスを始めたばかりなので、えっと、音声だけでの授業だったので、集中もできましたし、あそれからあ話す機会がもっと上がりました。 それから話すと聴戒の練習もなりました。はい。えー、っと、もちろん日本語でコミュニケーション能力が、えー、っと、電話での会話に対してよくできました。あそして私たちはもっと多くの聴取に話しかけて、えー、っと、自信とか経験を深めることができますと思います。はい。ありがとう。